お願いしますよ。いいよ、喋って。ああ。皆さんこ ん, こんにちは。同じ大仙市の、えー、よさこいチーム後期新と申します。我々の拠点はあの隣の四つ屋になってますのでね、なえすぐ隣ですので、こうやって、えー、お客様の顔を見つらせば。 知っている顔がポツポツポツポツポツ結構いらっしゃいますので、えー、我々もね、えー、気合い入れて演武したいと思いますこの会場に移って一番びっくりしたのが向かいの父さんが私の大先輩のヒロさんだったというね<笑>さっきあのお話しさせていただいたんですけどもね本当に何十年ぶりに再会しまして非常にヒロ<笑>さん元気だなあのびっくりしてるところでございます、えー、先輩の前で演武ですのでさらに気合が入ります 一生懸命演出します。よろしくお願いします。<笑>それではまります。好奇心、礼、はい。よろしくお願いします。<笑>この戦、ありふれしだんせに、あらず。 蝦氏のもつれとしてこの地に光り照らすのならな い, いざ立ち上がるは っ, よいよっさ の今爆虐のトマト に乱れ天荒ぶれる学校の前乱れし潜在地区打ち落とさんああ 地で勝ちけるも道理に映る様々な姿この地を必ずや観山に導く今この時は石膜の石爆の思い たくさんのお客様の心に心温まるご声援と拍手に対しまして感謝を申し上げます。ありがとうございました